八十三、日本語、食堂で、二。八十三、日本語、食堂で、二。一、電話予約。一、電話予約。もしもし、 美味しい食堂ですかもしもし、美味しい食堂ですかはい、そうです。予約しますかはい、そうです。予約しますか夕方6時10人可能でしょうか 可能です。お待ちいたします。可能です。お待ちいたします。2. 電話予約 2. 電話予約こんにちは。日本の寿司屋です。こんにちは。日本の寿司屋です。 今晩予約できますかすみません。もう予約がすべていっぱいです。本当ですか残念ですね。本当ですか 残念ですね。三、電話予約。三、電話予約。こんにちは、今日予約可能ですかはい、可能です。 何人ですかはい、可能です。何人ですか二十人です。会社の飲み会です。二十人です。会社の飲み会です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。